あなたさっきから一言も喋ってないけどやる気あるんですかあ、もうううッッッッッとっってててょよーーーーここれオッケー、えっと、オッケーあオッケケケりがとうございいまますオッケー原点に戻<笑><ジ>で、でママをたししジジぐらいマジで楽勝でしょほぼ枚じゃねく うん、年やで。すいいですか、これ。どうも、マックスすぎでございます。本日は茨城県の小河市にございます。こちら、軍服飯店さんに来てるんですけれども。っていうかね、今回侍なんですよ。 で、文福さんに今来てるんですけどなんか「侍クルーに来てください」って言われて来たんでまあ来たって感じなんですけどフラフラしますけど何ですか今日あなたとりあえずなんか適当にオープニング撮ってくれればいいねみたいなこと言ってるけど何<笑>ですかっていうかちょっと待ってカメラさんちょっとちょっと抜いてください謎のさ怪しい女のサングラスしてんだよこの人急に でですね、本日はまあ、文んぶかはんさんってことなので、としさんにお世話になると思うんですけれどもなんかちょっと小川雄馬がにたにた笑ってんですよね今日まさかなんか俺はめられる系ないや、はめるっていうのはないですよないはめるっていう感じじゃないですけどでもね、お味しい料理いっぱいあるんで今日はなんか、今日はグルメ会になったらいいなっていう気持ちをすごくいやいやいない、ない、いやグルメ会ぐらいのノリでここまで連れてきませんよ、絶対 ここ週5でなんて言われないから絶対に今日んかあるとしか俺は思ってないあなたさっきから一言も喋ってないけどやる気あるんですかはいあります<笑>ちょっとあなたねニューエラの帽子ちっちゃいんだよちょっとサイズが頭ちっちゃくして出伸します<笑><笑>なんかあれだねこのノり久々だしちょっとこなれてきた感もあっていいですねあのす今年初っすよね外は初です、ね、あ、初, 初, 初です侍の初、はい、あ、初、はい、これいつ頃放送になるんですか明日 明日<笑>いやおかしいでしょ<笑>鬼の編集かまあなきゃ無理じゃん<笑>圧あなんだよはあはあはあはあなあはあはあはあはあはあはあもうペッはあは て, ペッて<笑><笑>はい、とあはあはあはあはあはあはあはあはあはあは この方が茨城県古河市に住む妖怪こととしさゃんでございますんでよ ろ, すよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみにあのとしゃんであの文福飯店のこのあれですよ。スタンプもあるんでよかったら皆さん買ってください。お願いします。よろしくお願いします。としさゃんなんか僕今日内容わからないまま連れてこられたんですけども。はい、大丈夫です原減点回避ですから。減点回避はい、減点回避です。減点回避か回避です。減点回避はい、減 点, 点,、はい、点回避です。 減点回避はいまあじゃあそんな感じで、はい、今日の侍行ってみたいと思います減点回避まあねえさ詳しいことは後で確かめろ<笑>ちょっとさこなれてきたプラスさちょっと俺に対する扱いかなり乱雑になってきたよねあの男なんか見てほらいきなり出てボン ちょっとボール回っっっととてててよよここれれ点回帰そうういはああで持る開けるよあれマさんん、ま、だな1食べや僕の南蛮ね。 あわせてやんだらおいしそう いいいいいい、ですかははい、大丈夫ですかこや、でも okay. えあっ、OK まま <ória> okay. Okay. あ, okay. ありがとうございます。Okay. え、だから、オッケーなっつうの、これ、オッケーなっつうの。<笑><笑>何これ、マジ。減点ですはい。今回は。これだって、あれだよ。米だけで三種十キロあるよ、これ。これ、マジであるの。え、侍、どうした、急に。でも、なんか。 前回来られたときに、なんか一生の麻婆ご飯と、カリオッサのほうを多分食べられたと思うんですけど、はいまあ、なんかまだ余裕があるって言って、確かに全然余裕はあ る, あるやって変えられたってお話を、としちゃうからお伺いして、ぜひリベンジしたいっていうのを伺ったで、今回、それを実現させるべく、文福飯店さんに来ていただいて、原点に戻ろうということで、エクスタシー麻婆丼を特別に作っていただきました。 じじゃあそんな感じで本当にドロッとやらなくていいんですあ、まあ、でもそこはもうお任せしますやっちゃってもいいですドロとやっちゃってこぼれてもいいですこぼれるくらい、ねはい、全然お任せします、うん、なんか多分僕らがどの方のより、はい、愛情ってそうですよこぼれるものですもんねはいこぼれるものだした。受け止める側が来るのでそうですよね、はい、愛情こぼしていただけたら分かりまし た,、ねはい、し た, た, ました前回は一生一生とカリオストローカリオストロー食べたんで全然まだまだまだ食えるって言うんで余裕だと、うん、なんで焼きそば食ってきてたらいいです マジでこれ、すごい量だよいや、分かった。しかもこれ確実に俺一人じゃ無理だよいや、それ分かってます、もちろん残すために食べるわけではない今回は強力な助っ人用紙です何強力な助っ人がいましたはい、はい、あいいですか言っちゃって、はい、じゃあお願、はいします今回は一緒に戦ってくれるケンスケくんすケンスケさん、よろしく違う違う違う違う違う<笑>違うでしょいやいやあの、ケンちゃんなのは分かるけど これは多分リアルに俺ぐらい食う人があと2人かそんぐらいだってきついのよそんなきついですか残証だよ10キロぐらいじゃないですか10キロぐらいじゃないです か, な, ですかなんかチキンになりました、うん、なんねなんか勢いなくなったなぁと思って原点からやっぱこういうとこだと思うんですよねちょっとって思うじゃん、うん 今のはようしのぶ仮の姿だからよろしく。<笑>マジで、<笑>こんぐらいマジで楽勝でしょう。ね、っちゃうわ、え、け、けいちゃん、あ、なんか違うの、コネ、コネくていいよ。あ、今日俺、俺だけ、俺のものだけだから、俺。ちなトランプさんが制限時間三十分でます。ままあ余裕で。うん、まあ十五分で三分の二片付けるわ。十五分三分の二片付けるわ。まあ千秋二幸とか戦い最近してないなと思ったら、ねはい、まあ戦いまで行かないから、うん、まあ。 昼飯、昼飯ね、うん。まあなんかあのどちらがよかったら僕らも食べてくださいってことだったので、うん、なんか余裕そうだったらちょっと味見してもいいですか？うん、僕らも隣に。ああまあいいよいいよ。ですかいいです か, いいですかい。味見したいよね。よちょっとねしたいですよ。いいよいいよ、はい。ガンガンしていい。味見はしていい。あとなんかこの時期とり分けきついんで、まあある程度ことり分けで持ってくスタイルでいいですか、ね？そしたら。あ, ーあのこれだけいいかじゃともうここに置いといてみたい な, な。でも一人で手つけちゃったら僕らも手つけられないんで。はい、ああそうか、ね。そしたらもうあれですよ。ああそうなんです。一人で行くみたいな感じや。やっぱ一人で食べれるけど食べたいけど今日は侍で。そうそう エンジっって言ってたもんねそうですねじゃあまあしょうがないじゃあみんなで楽しく食べようかそうですね<笑>じゃそういう感じで、うん、はいわ、はいはい、かりましたいやおかしくねえか普通に お, <笑>おかしいだろ<笑>おかしいだろたまされねえよあこれは後でちょっと動画を見てから確認してくださいトシちゃんと僕ら の, のエピソードがあるんではい、はい、ここにいたでもさっき説明した経緯がある結局はめているよね俺がはめてはからリベンジなんっすか<笑> うまいように憎められてるな、はい、<笑>まあでも食べるしかないよもうあるんだからじゃあみんなで食べるって感じですかそうっすねああじゃああのレッツーイートお願いしますいつもレッツイートレッツー3 2、はい、って何ですかでも221で食べてください<笑><笑>じゃあトップバッターは吉高さんってことですねはい、まあ、じゃあ食べましょ う, 食べましょうじゃあせーのいただきますいただきま す, きます絶対バトルだよね今回 これもあるほうまいからね、うん、うまい、うん、またこのお肉もうまいですなこのポークソテーケスコお腹かすいたらいつでも行ったんやダメだったん みたちね、あのね、スタンスがもうバトルだ、ね。疲<笑>れている燃料じゃないよ。いでも俺ら結構行きの車の会話違いますよ、ね。何って空腹のまんま行くと意外と食えないから、ちょっと食ってから行くと食えるかな。か食べた？で食べたのか。食べた。食 べ, <笑>食べてない意味ないやゃでも知ってるんだど、なんかやるとでなんかね、某テレビ番組のあの収録にね、鈴木さんと一緒に行った時に。はい。 本当に美味しそうな、ロごンが置いてあるの、大好きと、はい、でもこれから食べるから食べちゃいけない方じゃないですか、はい、みんなこう、フードファイターにな っ, って、食、え、べ、え、いのに我慢してるんだけど、何もなかった顔を引っして、普通に食べてるのよ、<笑>大丈夫なんですか、あなた、これから食べるのに食べてって言ったら、こういうのはアップと一緒だから、ちょっと食べとかなきゃだめなんだよって言って、なんかナポリタンがなんかよくわかんないお弁当ポッポ、ぷらぷらって食べて、で、いいん本番迎えて。 いい<笑><三杯><笑>いやや、ななんか、か<笑>っってすすげ思も え, え, え,、はい、え、でもやっぱ違うんですかその食べる前に少し例えばヨーグルト入れとくとか。 なんか、乳酸菌量のルーティンみたいなのある人いるじゃないですかたまに大会だとそれがより検定になるのでえーっルーティンとかでえっとーえいつも食べてる朝ごはんは食べる、えー 食, パーえーえー、食パン2枚トーストみたいなあ、ねはい、んです、うんうんうん、もう決まってる、うん、にまーっでっていうのはてるあと R1 ああそうパン、うん 朝そのルーティーンは絶対崩せない。大会とも関係ないでも大会のボング開始が1時間前もそれは絶対関係ない、えー、うまい米マジでうまいまあねこの辺だからね侍来るみんないるうち何なり今炎上で出てるから皆さんに聞くけど侍は今後どういう方向に向かっていくんですか のはでも元々は、もともとは海外のフードファイトとかに挑戦しに行くって言ってたの で, で、でいざ準備が整ったなってなったら、ね、あのトロちゃんのおかげで、うしてね、そ1年間何もできなく て, て、るんで、こは明けたら、2か月に1回から1か月に1回ぐらいで、ガオーやっていこうかなと。ガというふうに考える。 ればいいと思うで並んで食べるのも厳しいと思うんでまあ、ちょっと考えてるのはチームバトルとか面白いですねなんか、まあ、例えば4対4とかでやってまって先方地方中小大将みたいな順番で、まあ、先方同士が戦ってそ、まあの個人の勝ち負けではなくチームのトータルの総重量で勝敗決めるみたいな例えばラーメンですね いいですね。吉高チーム4人いてクッドファイターでで、4対4でで、ラーメンで一人持ち時間10分から15分ですああ交代制。交代ですで、10分15分で食べれるだけ食べて一回切ってで、次の一人に入れ替わってほんどんうすかバンバンこれやりたいなーん。て思っててすごいねおいはいじゃめちゃめちゃ面白いな なんかチーム戦の方が面白いのかなと思って、うん、大食いって日本ソロプレーだからチーム戦みんな燃えると思うよ、もしやろうとしたら。なかったですよね、今まで。な、うんあのー、国別対抗戦も、あれだと一試合一試合になっちゃうんですよね、先 方, 時方とそうだね、食材毎回違うし、違うし、で同じ食材でやったり、ら駅伝みたいな感じですかね、うん、か大食いの。大食い で、それチームどうやってわけよ、それすごく考えてて、まあ、オファーもしないといけないんですけど、チームどうしましょうね、なんかありますまああるあるだけど、男女、あと世代、あと住んでる地域、このあたりは多分気いいなる。な、なんか別に変にバランス取りたいわけじゃないんですよ、どうしても。 なんとなくだけどなんか答え分かっちゃうのがあるじゃないですかでもわざとらしくも組みたくてもで も, もう雲としても出てくれるかどうかで分かんないですけど一旦東西とか組みますか、ね、うん、もう分かりやすくてか、新旧って難しいなと思ってさじかけんどこから新族、どこから旧とするのか<笑>一旦東西でいきますか 1.54 <笑> どうしうあ、ああのー、ーががげたらげたたたいいいや、ルルらら移動は全部んん守守ったルル守った上ででこれううと思俺チムじゃハハでしょ。 <笑><笑><笑>みなみに年すげえ、うん こカットか、ね<笑>るかねるかね、だか ら,、ねなね も, ね、なかからもう一、ね、回、うん、おっチェンジ入ってた バトンタッチ選手交代ですね助けて次誰ですかけんちゃんけんちゃんいただきますなんか初期の頃のコンセプトだったら侍みたいな和服着てここで日本食きれいに食べてたら海外の人とか見るんでしょう、ね、見るね、うん、うん。今度あれやったらいいじゃないですか、ま、梅干し一個でどこまでいけるか、ね、<笑>面白いね。ですね あもうにくいかすぐににくいったでもこう手つけちゃった場合って全部そうそうそうそうルール上うまいでもまさか<咳>このエクスタシーをまた見る日が来るとは思わなかったな初めて俺が文福堂なんし言た時に好きなのはこれだったのこのあこれエクスタシーなんですねうんこれエ ク, スタシーエクスタシースタートなんですねうんホントにあのガラガラで運ばれてきて こ, こから始まったから、うん、本当に原点回帰究極に原点回帰 その時どんぐらい食べてたんですかお母さんもいってるんですもんね、この時はでもね、無理し、全然しなくて 3T ぐらいまで食べた、うん、でも、でも分け て,、うん分けてうん、ね美味しく食べるとって言ですよね残りはテイクアウトテイクアウト、車の中でおにぎり食べる<笑>マボドーこれ美味しくないマボドーうま い, いうまいよね、お米も お願いします早早早い早 い, 早っ何ぐらいいいいいいいいいいっ何倍らけけそうあと2いけそううあと結構低いな<笑><笑>思ったよりはしまんそん、そろそろ2年経つんじゃないですか。初めてやっとした えもう2年過ぎた2年で3万人1杯。 まだ何？なな、うんうん。あじゃ三じゃ。え？へへへ。目標を決め？せめて会社に持って帰って食べれる量まで帰せろ。そうですね。どう？カメラ回ってても気にしないで食べてる感じだと全然食べれるでしょ。はい。何にも気にしないもん。<笑><笑>いすごい上司のう。そきなんだよなやっぱり。どう？おい。 うまいえうまい飯がめっちゃいいねまだ全然煙出てくるもんな<笑>でもだいぶ減ったなだいぶ減ってます答えお願いしますはやっおっ、えっとや。え、交代あ、そうなの<笑>はい<笑>侍くる中悪すぎぇぞいただきます、いただきます、いただきます もう使わないいつもお世話になってるきたいな。 鈴木さんが<笑><咳><咳>スでやるよまあおいおい 当, おい、まあ、当たり前ですよ、ね。なんか杯目でものいっぱいかな はい、やいことないですよね年間いろいろありましたな、うん、ホットドックいけない店ですよねそうだねホットドックいけないってことはシュプリームにもいけないってこと思う<笑>結構きつい、うん、楽しかったな<笑>でも個人的にニューヨークより予算やるあラスベガスの方が好きああ、ラスベガスの方が何ですか神奈川にやるやつかあるし<笑>なんかこう買い物いっぱいできるし、ねはい すごくいい。アれリカに割りいですか。ハリーヌ通りでタクシーじゃないですか。でもなんか都会とか行きすぎてて、はい、ちょっとあんまり得意じゃない空気が。フライトクラブ今日行きました。行ってないのよ。だからこれ持ってたのにもこれじゃん、はい。そうですね。行かないとね。はい、復活したらタクシー乗ってね、ブロックリンのスプリーム行ったり、<笑>いろんなところ行って復活。ダメ、ね。<笑> でも撮影終わったらすぐ調べてタクシー呼んで<笑>本戦やるじゃん、はい、独立記念日で生中継されてるわけでしょで中央マットストーンに行ってジョイ・ジ・エス・ナット行ってマックス鈴木行ってトップ5ぐらいのろで試合したのが中継された次の日ニューヨーク歩いたらすごかったですよね結構ね「えマックス」みたいなの、えー、みんな写真撮ってみたいなすごい結構国民行事まで行かないそれに近い感じでも本当に「ニュースでもガンガン流れるし」うん、っていう。 海外人道中ですよよ、ねうんね、よし、答ええ鈴木さんんもももそそろそろ限界相当だ俺<咳>う一口も入んね鹿児<笑> 島, 島, 島はね侍ミュージアムみたいなカカチュウの川かっちゅうだけはなきゃいけチュんですよ。うん いやでも本当ね薩摩仙台のラーメン美味しかった何とも言えない豚骨でしたよねもらわた無言でラーメンを入ると漬物がまずいぶったくは何をみたいなああもうラーメンライス系かなみたいな感じなんだけど、うん、別に米は出てこないんそれが文化なんだい だって正静岡じゃないですかそう だ, だうなぎから始まってますそうだうなぎとしらすバーガーもやってますあー懐かしいし ら, かしらすバーガーうなぎしらすバーガーあとマグロ丼うんやったやっ た, やったっすであとは長野行ってます白馬村行ってドエムラーメンと<笑><笑>温泉つけ麺とそばね そガジュそばで、ね、すね1 0ロ g のそばっすよねバーベーキューもやったなバーベーキューやったっすねトマホークっすねトマホーク大雨降ったやつっすよね<笑>バーベーキュー取ろうって言って最近なんかさ2年目だからかななんかお互いのラインがすごい雑になってきて<笑>ハゲとかロン毛とかさ「おっ分かったよろしくな」みたいな<笑>そんなノリで<笑>なんかでもなるべくシンプルになったけどね なんかもうそれでお互いのコミュニケーションはあいんですよねでお互い文章打つのめんどくせえから大事なことだけはすぐ電話するんですよ。面倒くさいよねそう文章に打つのはちょっとニュアンスが伝わりづらいなってことだけ電話するけど LINE ってその伝えたいと思ったこと伝わるまで楽があるじゃん電話るとねあれはないけど<音楽>この前鈴木アンミさんとコラボしたら燃やすと俺の侍のやつすげえ見てくれてるんすよへえー んげん細かい話も教えてくれたぶん。すうあいガチだえんだろうなんですか、キ<笑> 普通にサブナイだったら、まあ食べるのもいいですけどャ研さん対マックスするきの大食いクイズとかだったらは い, いです、はい、ああ、これおもしいねで、あの、辛い唐辛子何十種類も用意して勝ったら相手に一個食べてくるみたいなそれが、すげえ辛いところが難しい問題になってるパネルでどうみたいなやつで A の二0みたいなその開いて問題出てきて正解したら相手にその唐辛子ぶりつけられる俺今何があったのかわかんないうん今言っても全部丸パクリして俺のチャンネルでやる負けんな、ね、<笑>よ全部丸パクリするから はい、というわけでやってまいりました、えー、文福ハンさんで気が付いたら原点回帰ということでねとトシちゃんはちょっと振らないでおきましょう三章<笑>、えっと、のご飯久々にいましたよ僕エクスタシー森僕が初めて。 メインチャンネルマックスズキ TV で来た時の本当に初の時のと同じご飯が出てきてでそれに麻布をかけてというやつだったんですけども美味しくいただきました本日はトシャンありがとうございました あ, あ, ありがとうござい ま, し, ました あ, まあの今回の原点回帰を楽しませていただきました<笑>じゃここからちょっと僕も何もできないトシャンちょっと閉めてください、うまく皆さん、こんにちはウンフクトシャンですまたね、またねまたね<笑> これはあの、せっかくとっしゃんからいただいたんで侍来るみんなで一人一人飲んでリアクションをしていこうと思いますのでよろしくお願いしますかけの水、はい、将明大丈夫ですかこれ、一気にしなくていいですよ息じゃないよい、ね、きます、いただきますくせっおいしい 美味しいでしかおいアメリカのガムの味がする<笑><笑>がもっともっと釣り具のワームに寄ってるうわ分かった<笑>、はい、吉さん。<笑> あの方だけですしいって言ってて言ましたね。<笑>れや匂匂いいいいるなドラコちゃゃんは蹴飛ばすって言っっっすすたた<笑><笑><笑>、ね、リアンみたいな味べく<笑><笑><笑><て><笑> ょ う, ー<笑>うーん。これやっぱドリアンだね。ドリアンですね。ドリアン。ドリアン。ドリアン。今日<笑>、えー、<笑>は池の水サイダーを飲んでいきたいと思います。あれ、本当ケンスケだな。 お、お、<笑>おいうことで。ということで。<笑><笑>と そららね、ドイーめててああととここ店舗あるからいかないいいいなだっンジャーののりで、はいはい、ってししくおま今日はそのい。 トしちゃんなそう犬のお時間がやってまいりましたよどれ<笑>どれ<笑>やっちゃいましょうか<笑>リ ュ, ュさんごめん ね, めんねありがとうございました本日の映画はこれをご覧にして終了させていただきまた<笑><笑><笑><笑><笑><笑>のご連携をお待ち申し上げております もう一回いきます。どうします。もう一回いきます、ね。もう一回い き,、ね、きますか。はい、もう一回きます。はい。はい